本日はタコマチャリティーイベントで演舞させていただけると聞いてとても楽しみにしてまいりました本日演舞させていただく曲はユーシのオリジナル曲「悠久の風」この曲は息子が作曲をして私が作詞歌をしております本日 よし げんき